絵の具を塗って作った色紙で奇境の花を折りました。奇境の色を出すために使用したのはメイプルカラー水彩絵の具のローズと空色です。赤と青を使用しても構いませんが少し濁った色の紫色になります。絵の具をパレットの広い部屋にご飯粒ぐらい出します。水をつけた筆で 絵の具を少しずつ取り、混ぜ合わせて紫色を作ります。好みの色ができたら、一辺1 0センチくらいの正方形に切った紙の真ん中を押さえ、外から中へ塗っていきます。絵の具が外側にはみ出すように塗ります。下には画用紙を敷いておきましょう。外が濃い色、内側に行くほど 薄い色に塗ります真ん中の指で押さえているところは白いままで構いません1枚できるごとに新しく紫色を作り同じように塗っていきます絵の具の混ぜ方で青っぽい紫色や赤っぽい紫色ができます塗り終わったらパレットに残っている絵の具を水をつけた筆に取り 下に敷いた画用紙に模様を書いて全部使い切りますそれから絵の具の片付けをしましょう画用紙は乾かして繰り返し使い両面に模様がついたら工作の材料にします紙を乾かしている間に葉っぱを作りましょう緑色の画用紙を細長い三角形に切り 真ん中に切り込みを入れて糊で貼り合わせます絵の具で塗った紙を折って貴郷の花を作りましょう白い方が外側になるように三角に折ります開いてもう一度折ります今度は色が見えるように四角く折りますこれも二回折ります端と端を持って 真ん中に寄せたら、飛び出た部分を左右に折ります。さらに半分に折っていきます。表と裏で4回折ります。折ったところを開いて折りつぶします。4箇所とも同じようにします。 先が白く見えるところを開きます。先の部分から斜めに折ります。ちょうど真ん中の部分にハサミの刃や物差しなどを当てて折り目を強くつけます。先の部分を開いて折り目のところで反対側に向くように折ります。折ったところを 反対側に倒します4箇所全部同じようにしております 全部折れたら折り目が見えないところを開きます中心になる方を細く半分に折っていきます 全部折ったら、細い方を1ミリくらい切っておきます。後でワイヤーを通す穴になります。鉛筆などに花びらを巻きつけます。 花が折れたら、おしべや茎を作ります。おしべには、長さ約10センチの金色の水引きを3本使っています。茎には15センチぐらいに切った園芸用ワイヤーを使いました。水引きをワイヤーでまとめたら、 花の中心に通しますおしべの出具合を調節して花の根元をフローラテープで巻いていきます途中で葉っぱを2、3枚付けましょう 絵の具で色をつけているので一つ一つ微妙に色合いの違う花になります花瓶に生けるなどお好きな飾り方をしてください。